平成30年2月27日、阿蘇山条神社で、加工見学の安全を願う祈願祭がありました。安全祈願祭は、およそ3年半ぶりに加工周辺への立ち入り規制が解除され、翌日の2月28日に観光客の加工見学が再開されるのを前に、観光客の安全を祈願する目的で行われました。神事は、 河口から1キロほど離れた阿蘇神社の奥宮阿蘇三条神社で行われ阿蘇火山防災会議協議会や警察、観光関係者が出席阿蘇神社の宮司が事故や怪我のないようにと祈願をしノリトが読み上げられた後佐藤義之市長や阿蘇市観光協会の会長らが玉串を神前に捧げましたその後宮司らは 河口が見える場所に移動して、白い水蒸気が上がる河口に向かってお祓いをしました。山上では現在も復旧工事が進められており、監視カメラやトイレ、バス停などが作られていました。